シンセンサージ除去どういうことださっ<笑><笑>やけに敵の数が多いと聞いていた話と違うぞ 思<笑>い<笑>のほか早いよほど怪物に会いたかったと見える何勇長敵を排除したら話を聞かせてもらうぞ<笑><笑><笑><笑><笑><タッ>俺が負けるなって<笑>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 群がる敵を焼き尽くせせいにすげえ何だあれゃトかそれとも獣なのかまか不思議なる存在よ異世界の神がこの地に介入したことで現れたというのはお見事です 行くぜ相棒片っ端からぶっ潰しめ偉人についでよ敵相を踏む誰が召 し, 召したこの問いよそれがそこにかかる武者がおったか天空の覇者や敵陣を焼き尽くせ、うん、いい調子だ相棒誰が一番派手に暴れるか勝負と行くか 怪物に意外は分かっただがどうやってこいつらを手なずけた彼らはもとより人の世にあるべきものではないその存在自体がおぼろであるヨス田を求めておるすなわちひとたび小があると見定めれば誰であろうと従う性質を持っておるんだ 今一ひとつ釈然としないが脳は擦り込みのようなものかもうん、なぜ人間がこいつらを操ってるんだ誰か早く止めろ幾番の兵力にも値する圧倒的な力策の幅も広がるだろう 大きな戦力には違いないが意外はど う, うのあれはその種類によって姿形も違うようだが火炎を発揮翼の怪物大力で全てを破壊する極の怪物さらにもう一種類さてはサジャ怪物の力を試すために わざと孤立し敵を動き寄せ砦を突破した余勢を借りこの地から敵を追うぞ<笑>いい気 の, ものだせいぜい勝った気でいるがこ の, のスポープだいいぜその調子だ今だ 戦場に混乱を呼べ荒ぶる闘志と怒り凄絶魂の声すら届かぬかお落ち着け相棒わしの言うことを聞きやがれ見たであろうあれがこの世界におる三種類目の怪物 ハ<笑>ハらを操れる自分だけだと思うしシー向こうも怪物を引き連れてきやがった頼もしい怪物も敵となれば今日も心して当たる必要があろう人の身で怪物に当たるは下策ヤツらを倒すには先ほどのように。 宗公婦怪物を敵に回したならば操る者を撃つが城作本来怪物は中立なのだ目の前の標的と戦うヤツらにはそれしかないよくやっただがお前ならもっとできよう違う こそ真の戦むむそだはその前人間の戦とは随分勝手に違うなかつて学んだ兵法などまるで役に立たんか大丈夫だシュウ俺たちなら怪物だって倒せるそれに人前にもこんな目に遭った気がするんだよな何と言って屈辱俺が定める 開きたま え, えよくやった素晴らしい働きだ えっと、一度にはそいざ参るぞ 絶対するほかないウナギ種類でも異なる特徴を持つ怪物もおるらしい小生も未だ全てを解き明かしてはおらぬ い, いずれ未知なる怪物と相まみえる時も来よう相棒と砦をぶち破るのは最高だったぜまた一緒に戦いてもんだ 言葉を持たぬ怪物…だがその魂の叫び確かに届いた衆傭兵長祖壁元千小青悪来天威派手に暴れてやる 報告本能寺にアテナの軍が侵攻を開始した模様こちらは、うん、三権七奪基と領はい妄加のごとく ダッキとリョフの目ダッキ率いる大軍が迫っている<タッ>この城は総士官が必ずや死守戦尊敬様の援軍が来るまで守りゆく<タッ><タッ> まずは城周辺の敵を倒せその後隙を見て撃っ て, いってるゆっくりね、正体不明の若武者が出現一人で翼軍と戦っている模様ですなんとすぐに合流しよう敵の敵は味方今は少しでも戦力の欲しい ここはどこなんだよう日ノ本の城のような気もするけどあんな俺ここで勝ったと思うなら頼もしきことを自分も負けてはおれんわれはサノウマに この世界に迷い込んだばかりのです余計な世話かもしれぬ手を貸そう助け出しですかありがとうございます俺は豊久島津豊久です気づけば知らない場所にいて襲われてめちゃくちゃ困ってたんです助かりましたあのこの城を奴らから守ってるんですか 手を貸してもらえるかはい喜んで協力します島津は受けた恩は必ず返す連ン西から敵の増援が接近中まだ敵が来るのだよもう無理だ絶対勝てねえ敵の増援も許せば我が軍は窮地に立たされる増援が来る前に西の砦を制圧せん 元だこっちも熱くなってくるぜこんなつまらない人付き合いきれん俺がさっさと終わらせてやるすごそうだ待って待って城が危ない俺が食い止める ななんて見事な剣裁きだ俺、あんたみたいに強くなりたい、うん、そのような目で見られたのは初めてだ父親と張り合うなんかあれは損も侮るないやはや随分にあるものですな私たちも気を引き締めねば行方不 サビにしてやったここに伏兵を置き敵の造援を崩せよう宗太敵軍が来たら一気に襲いかかれ承知しました そうにになぜここはねダメ、うん、れれだーティング。 敵は直に突破されよう敵さん、案外しぶといでも、これで終わりかなえね、ちんきゅうさん作業王術の準備ができました ぞ, したぞいざいざ、追い打ちをかけん当日の放っておったらやばいぞ早く取りに行かないとでも、ここを動けば城の守りが手薄に ダメだ八本がりだ俺が大筒を止めてくる島津は最後まで諦めない豊久殿を死なせてはならぬ誰か縁をたお邪魔します実に力強きこと自分の奮戦せね あのシャ一人で敵陣にバージもっと頑張らねえとこの必図、指動死守するよしカタップは止めたあと一つだ敵<笑>陣へ向けて攻撃を開始する皆私に続け 答えてくれたこれれたたここよりは我らが共に戦おう、うん、我が召した尊賢ではもう尊敬さんたち来ちゃったの を落とすすのに時間かかりすぎもう力押しするしかないかじゃあみんな攻めちゃってっうん、うん、見事だその調子で奮戦するあんたも強そうだな一緒に戦えるなんて燃えてくれなかなか熱い朝ツだな、ね、俺も。 お前と共闘できて嬉しく思う義の重鎮たる宋人どもと器を並べようとなだがこれほど頼れる味方はおらんそれはこちらとて同じこと孫悟の闘争の力誠に心強い よくぞ城を守り抜いてくれた、うん、のいや。 この勝利は豊久殿の活躍による賞、ね、賛の言葉はこの若き優勝に俺だけじゃなくてみんなが諦めなかったからだから勝ったんです改めて礼を言わせてくれ豊久殿俺はもっと強くなれ 良き感じなのじゃ